美味しいしです僕のいるここオイシトではいろんな人たちがいろんな研究をしてるんだでも研究って言っても難しいことはよくわからない今日は僕と一緒にサイエンスの素晴らしい世界を覗いてみようどうしたんだ 来たんだけど、同じ顔のネズミが多すぎて分かんないよ。誰が僕のお母さんなんだ？なるほど。あ、そんな時はクリマさんに相談だ。クリマさん、オイシトの研究員の方だよ。多分ネズミくんの力になれるかも。クリマさーん。はい。 これはこれは美味しくていくんじゃないかそしてネズミくんまでどうしたんだいネズミくんがお母さんを探しているんだけどみんな見た目が似すぎていてわかんなくなっちゃったんだなるほどねどんなに見た目が似ていても似ていなくても嘘をつかないのが遺伝子なんだよ遺伝子そうネズミくんお父さんとお母さんから産めたんだろうってことはお父さんと お母さんの遺伝子を確実に受け継いでいでるんだ実は地球上に生きているいろんな動物生物はこの DNA を遺伝子として使っているんだ昔の人間の祖先の骨からも DNA が取り出せるんだよ DNA の取り出しって難しそうに聞こえるけどとっても簡単に DNA を取り出せることができるんだよちょっとどいてね このチューブに水を入れますそして洗剤をちょっと入れます塩もちょっと入れますそして僕の dna を取り出すために僕唾を吐きます そして最後にタノールを入れます。すると次第に DNA が見えてきます。本当だ。見える見える。これが DNA。意外と簡単だったでしょ。最初も言ったように DNA を調べることで。 血液型とか肌の色とかも分かるしあるいはなりやすい病気とかなりにくい病気も分かるんだよ。サイエンスの世界ではネオンデルタールジンの化石から DNA を取り出して彼らの肌の色髪の毛の色なども分かるようになるんだよだからネズミくんの DNA を調べてネズミくんの お母さんを見つけることができるかもしれないよ。ああネズミくん、お母さんに会えたかな？おい、オイスティくん。わ、まあ、お母さん探せたんだね。うん、クリマさんに言われたことを考えたんだ。そしたら、見て、僕の尻尾、白くてさ、お母さんのも白い。 これで DNA 検査したんだよかったねいやー科学って本当面白いねみんなも知りたいこと、知らないこと、疑問を持つことを大事にしようお一緒で待ってるよバイバイ